こんにち は, <笑>こんにちは平 松, 春園4代目の平松んです、はい YouTube では防災職人都市でやっ て, やって、はいただいてます。よよろろしししくお願いいいの<笑><笑>もいまて<笑>僕もまだまだ、うん、僕もやってますーーすがーー<笑>ののっっっちちももらゃゃなんてや僕だだ紹介を ちょっと撮らせていただきたいなと、うん、一緒に回っていただければ、ねまあ、こんな感じ<笑>そのまんまそんな感じそのまんまの若いところに行ったほうがいい<笑>お二人が来ている T シャツが<笑>、はい、イベント用で私の方で作らせていただいたんですけどその木をまずじゃあ最初に見せていただいてもら い, い ね T, シうん、T シャツのデザインはこの反対側裏側が正面で撮影したんですけども、はい、この木ほら両面使える木なんでこ今回はこちらを正面で今度のイベントに展示する予定ですする予定じゃ、うん、この逆側はもう T シャツ買ってみてくれと、うん、そうそ う, いうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうそうそうそうそうそうそうそうそ いや、名前はないよ。名前は。つ<笑><笑>けたら、お客さんがだいたいつけるけどね。ああ、なるほど。うん、名前つけた時はね、みんな読んで宴会をその。お披露目会をせんといかんので。へえーうん。お金かかるんや。あ、なるほど。名前けた<笑>そういうのがあるんです、ね。<笑>名前はすぐつくんで。ええー。<笑>イベントで飾る予定なので、はい。はい。じゃあ、実際に、イベント、二、う、十、ん。二十二二十三のイベントに来たら、えー、見れると。そうで す, うです。はい。いらっしゃいますよね、当日。あおるよ会場にも。おはい。 まあ、こんな感じでお客様の預かりとかも結構あるんで、まあ、最近ね高松はほら松盆栽がほとんどなんですけど、はい、やっぱり心拍とかねいろんな樹種がないとお客様のニーズに応えれるので自分の気に入った木とかお客様の預かりを置くようにしてますやっぱ生産のイメージあるじゃないですか、うん、そうそう高松は生産地だね。だけど平松さんっていうとなんかこう技術のイメージの方が、うん あるかと思うんですけども、うんうん、それな ん, かなんかルーツみたいなのあるんですか、まあ、ルーツっていうかねそれはあの私の親父の頃からお客さんのセールをやって展示会に出したりっていう携帯に変えてきたんでああ、うん、お父様からちょっと変わってきた、ね、生産からうん、うん、親父がそのやり方を変えてきたんでで私はそれを受け継いで、うん、そのまんま頑張ってますでその後トさんが あ、植そ作うそうそうそう<笑>ったとはいうような感じですね な, なんか一個一個全部すごいんって<笑>いうか特徴がある気じないとね面白くないんでなるほどすごいのがいっぱいありますけどちょっとなんかすごそうなやつをすごそうなそこうちには名簿はないけどね<笑>いやいそんなことないですよ<笑>トシさんどれがおすすめおすすめですか好きなやつで 好きなのはいや、これも好きですし、はい、その隣にあった黒松も好きですしあこれあこれ、ま あ, あ立派な県外系なんですけど、はい、あ元から好きっていうのもあったんですねちょっと、まあ、変わり者なんで僕自身あ、はい、あの県外系が好きで、まあ、この1回こうグーッと下がってるけど、はいまあ、それでもこう頑張って必死に生きようとする生命力みたいなものがすごく強いので、はい、そういうのがすごい好きなんです。 ええー、もうずいぶん立派な、はあ。ああ、すごいですよね。あ、ボス針が張りが残ってますなるほど。ボス、平松さんですか、ね。ボス。ビ ッ, グボス<笑>ビッグボスじゃないけどね。うん、<笑>ちっちゃなボスやから。あ、スモール、スモールボス。上<笑><笑>にもありますね。まあ、上から見ようか。上が商品とかになる。そう。そ う, うわー でこんな感じ商品盆栽、ねうんうん、まあと、まあ、ほら、はい、高松は松原屋さんっていう昔のね、えー、お殿様が、えー、商品盆栽。 始めた方なんで、はいえー、特にほら高松松進盆栽発祥の地って言われるぐらいやっぱりちっちゃいやつも人気なんでへえーうん、なんかこう回ってみた感じ大きいものが多いもう基本的にはほら大きいものばっかりなんでちっちゃいものするとこは少ないんですけどすごそうなのがいっぱいありますけど奥奥すごそうじゃんですょっ奥 奥, 奥, 奥行きましょうよ<笑>まあでもほらいいやつはお客様の預かりなんではー大体ねいやすあすっごい 山キリスプル？山木違うよ。違うんですか？賞銀盆栽はもうほとんどないから育てたやつや。はあ、こんこんな感じできるんですね。昔はねこういうすっごい生産者がおったね。こういう材料を作る人がすごいな。うん。貴重品よね今。ねあんままだ見ないですよねこんななんか荒々しいと思うからなんか、うん、なんていうんですかね。もうこういうほら 古いやつがなくなってくるからね。盆、え、栽、ー、は時間かかるけんね、やっぱり作ろう。まあそうですよね。うん、雨じゃなきゃ。<笑>雨じゃなきゃ。ゆっくり見れるんですけど。<笑><笑>まあ雨が降ったら水かけせんでいけんね。そうですね。盆<笑>栽はラッキーやけど。すごい。こっちは黒松。うん。黒松ね、うん。まあ高松は気候的にもやっぱり松に適した場所やけんね。なるほど。うん、雨が少ない。 雨少ないし夏などうしても夏暑いけんやっぱりやっぱパリッとするよ葉っぱがなるほど、うん、そんな雨少ない中今日は残念ながらそうそうそうアメ<笑>男やけどア男<笑>、うん、まあ上からビュー ン, ンって撮ったらほら ちょっときがおちゃがちゃんもワンちゃんもいます<笑>おーすおげーもう高松はほらこんな感じで畑で養成したやつを植木鉢に入れて盆栽をするっていう昔からの流れでなるほど、ね、これはもうほら昔山取りしてたやつもここに入ってるんですか、うん 200本ぐらいあるかな、えーうん、もう今はないけんね山鳥もそうですよね、うん、ここで養成したやつを時間をかけて盆栽に仕立てない関係でねそれが大変なんですねきっと、ね、大変よ<笑>大きいもんね、まあ、だいぶ木が大きくなった、うん、これって大きく し, しないふうにするんですよねきっと高さが出ないように切り込むけんね 毎年伸びた枝を切ってくるそうそうそうそうそ切りとかはさすがにしないですか芽切りしたらその枝数が増えすぎるんで畑は中芽切りとか言って特殊な方法で切り込んでいるだけど畑の手入れと盆栽になった時の手入れは多少枝の剪定の仕方が違うんでなるほど、うん、これは入って 入ってもいいんですか。入ってもいいよ。これイノシシ用の、あの。全、電気とか通ってないですよね。通ってない、通ってない。夜だけ。ちょっとなんか見たいな。イノシシでいいんですか。うたまに来るけど、イノシシこれ土とかはなんかあるんですか。かあ、そうよ、畑の土はほら、多幸度、昔田 ん, 田んぼだったけん。はい、田んぼの土ではほら、水はけ悪いんで。なるほど。加工土を入れてやって。 客土して、水だけ用意しにした状態にで、植えてやるみたいうーん地獄やけんね、これ。地獄。<笑>これ手入れする。そうですよね。そうで、こ、こっちもですか。うん、あれもう、あれもう、なんちゅうんだろう。<笑>あれも今から手入れじゃないかって。<笑> こっちとの違いはどういうのがでかいですけど、向こうの方は、うん、あれはほら、太らすためにこう走らせたんやけど、走らせすぎたんで走らせすぎたん<笑><笑>だけ、あれ枝はまたな打ち込んで、幹に枝継ぎみたいなそう作り直さない感じなるほど<笑>だけ仕事いっぱいありすぎてそうですね、うんまあ、トシさんが全部やってくれると思う<笑>そうそうそう頑張ります<笑><笑>向こうも見ていいですか、はい、は, いはい、いいよすごい。 うん。これやけんね。わあ、うん。相当太いですね。こう太らすんで走らしたんやけど、走らせすぎて。あ<笑>れ<笑> も, もこれこそ地獄じゃないですか。これはこういうやつをつここにつぎ込んでいく。<笑>はいはい。大変だな作るの。<笑>大変やろ。大変。てかう奥の方とか入っていけないですねもう。<笑>切り込みながら入っていけん大丈夫。<笑>ええー。それはぜひあの動画で。 あ、動画での。動画でそれやったほうがいいですよ、ね。あ, あ、そうですね。やってくださいよ。見たいですよね。そうですね確かに。きり、定点で<笑>。切り込んで中入っていくところを<笑>。見たら面白いですよ。切り込んで次ながらずっと入っていく、えー。ぜひ。皆さんご登録くださいと<笑>。<笑>これ一般の人もは、はい、普通に来ていいんですか。普通に来るように。普通に来ます。うん でも大体作業場の方にいらっしゃいますよね。まあ作業しようるけんね。そうですね<笑>いやお客さん来たらこっちで案内したりいろいろする。なるほど。なんか事前電話とかもなしで。思う。うん、でもう、いつでも皆さん来て。普通に来るよ。名目を。名目はないけどね。<笑><笑>名目はないけど一生懸命作っとるよ。なるほど。うん、ちょっと凄さをね。もうちょっと。 伝えたいですよね。そうですす、ね、ご<笑>さは普通よ。いやいやいや、<笑>世界のいや<笑>いやいやいや、まあ、俺らはさ、気を。こう、素材があって。それを最大限に生かすために、こう、うん。針金かけて、形作るんで。まあ、それが職人やけんね。そうですね。あ、う、あ、ん。もう普通に仕事するだけ。そ<笑>れもすごいですよ。こ一位。あ位あ、一位。こ、う、れ、ん、どうする、こうなるんだろうって感じの。 これはほら徳島でなこういう材料を作るよ島の山の中でこれ元の画像みたいなのあるんですかあるよそれいただいたりとかああ俺のユーチューブで紛げとるよこれあ本当ですかそのユーチューブを見てくださいって<笑>いうか画像あるよ画像相当手がねコんでるとか元の形がわからないですけどこれでも削った跡あるから うよほぼ作ってあるってことですよね。ういうか、まあ、自然に枯れたところもあるし枯らしたところもあるし、まあ、最初の原型作りやけどね荒木から う, ーんうんここからまた作っていくってことだも、ねうんねこれからほらこう原型作って今からが盆栽としての歴史が始まるんで歴史の1ページ目ですねまだあそうそうここから100年200年300年とんでもない木になっちゃいますね<笑> これ削ったんでも佐藤と一緒に削ったんでああ。防災職人投資と、はい、防災職人投資<笑>初めてやったんですよ俺がオランダ一週間行っとる間に全部削<笑>って、えー、怖いですね、でもちょっとね初めて削ったのこれかめちゃくちゃ怖かったですだから、うん、ボスがいないのにこれやっとけてやって言われてもう慎重に慎重になるほど。 まあ、削るに時間かかるけんねこれうん硬いって言いますもんね硬いですね一応。はこれもかっちょいいっすねてかシャリすごいっすねこれこれもほらお客さんのお客さんの手入れよこれもあそうなんですか後ろが正面だったんやそれをこっち側に正面を変えてやって、うん、え今年の秋に秋に針金かけて形作りしたんやけどでシャリはもともと結構できてあできとるできとるへえ こういうほら、なかなか面白い材料も少ないんで。はい、気合い入れて作りました。そうですよね。<笑>あの後ろが正面なんや。これも。えー、でちょっと後で後ろの姿も。後ろ正面だったんやけど、ここが面白いんで。うんうん、お客さんと相談して、作り直した、えー。どういう方が持ってくるんですか。こういう携誰が持ってる。<笑>いや、お客さんおるやん。やっぱここら辺の人たちで昔から盆栽やってる人とか。これは愛媛の人よ。ええー、欲しいなあ。 もう売れたけど<笑><笑>売れちゃいまし た, 売れちゃいました<笑>こういうのね1個ぐらいまあでも管理できないですけどね<笑>自分では<笑>ここがね、えー、新しく作った、まあ、作業場になるんですけどここはほら研修生 盆栽を勉強したいという人が泊まり込みで研修ができるような施設を作りました、はい、ちょうどコ ロ, コロナが<笑>コロナが始まった時に作ってお本当はだから外国の方とかを受け入れるみたいなあそうなイメージですよねう、うんまあ、10月の末からはね何人か来るんだけど、はい、ようやくコロナも落ち着いたんで研修生も来れるようになりました 呼吸の止まらせていただいたので。そうそうそうそう。<笑>すごく。読ね。すごくいごご気持ちよくね感じていただいた。<笑>よくね動画とかで、う, ん、うしさんのかも動画とか出てるの？ここ、ね、ここでね撮影も全部出てるように。綺麗なんですよ。 さ掃除結構、うちにやってるんじゃないですか、弟子はもう掃除を、う, んね、もう部屋とかをなんかね、うん、シャワーとかも浴びてますけど、<笑>全部綺麗にやってたから、大変だなぁと思 い, <笑>い や, いやそれはもう綺麗にせんとねなるほど、うんあ、今回ね、10月の、えー、と来週か、作、はい、風展の一応審査があるんで、はい、今回はね、商品盆栽 を, を出展する予定で。なるほどうん 飾りのリハーサ ル, リハーサル、うん、どんな感じでするかっていうねはい、うんうんまあ床飾りになったらこう 本, 本来は後ろに軸を飾ってやるけど、うん、作風点の軸はいらんのでこの3点飾りに。 ポイントとかありますか、まあえーとまあ、3点飾りの説明はほら、盆栽が2点と草もんで3点、3点うん、基本的には何、うん、その樹形に合わせて、この食合わせもそう、三軒外樹形をこの高いところに置いてやって、はい、こっちで受けてやるっていう、うんうんうん、だけど流れはこう、盆栽はこう真ん中に向かい合わないかなっかあも食合わせ、うんうん、で、全体のバランスをきれいに整えてやる。うん すすすすすごいいいいいででででででね、ねねあれれれ年年ははってとるののこここここここ水水水じじゃゃなななかかか逆、えー、本本よ、うん、ここ枝分お客さんが持っとる時にこの枝は枯れてしまったうんで、うん、この一枝この一つになって。 こっちのシャリとくっついて見えますね同じ形でだけどほらシャリ自体はこれがこれ古いシャリやけどこれだけほら生きとったやつをいにしただけど若いよねああこのシャリはなるほど、うん、あちょっとあんまり何味が分かんないけどさ日割れとか<笑>鼻がついたらねやっぱり季節感が出るんやけどなるほど、まだ今の時期はなな の時には、は冬、うん、いい冬場場、ねうんうん、今頃からつきていです、うん、ます、あ。全部発泡落ちるんです、ね、がはうじゃあこれがとりあえず作風展に出るんで、うん、まあおそらくね優勝 優勝っていう優<笑>優勝優 勝, 優 勝, 優勝うかそんなことないよタイガも出すし15人出すんかな商品部門は世界のタイガが出すけらね世界のガタイ ガ, ータイガーと勝負じゃないか<笑>トップの、ね、人たちがまあ作風店はプロのやっぱりコンテストやけんね、うん、あのあまた一般の展示会はお客さんの品物を出すんです でもこれもお客さんなんやけどねあそうなん、ね、だから自分の名前でも出せるんで、うん、なんか最後に伝えたいことが伝えたいこと盆栽業界でもいいですし盆栽業界愛好家の人だたりああまあほら盆栽って、うんえーまあ、敷居が高いとかってな あ, あいうけどやっぱり若い人にもっと盆栽に興味もらって気軽に、うんえー、来てもらえたら嬉しいかなそうです、うんまあ、こういうね やっぱ展示会に出す気もあるけど、こう楽しみでね、あの作る気も多いんで、やぜひ盆栽をやって。閉<笑><笑>まりましたね。盆<笑>栽の好き、普さというか入りやすさみたいなのは、うん、多分この後作るおまけ動画で、うん、あの<笑>昨日撮った<笑><笑><笑>映像が流れると思うんで、<笑><笑><笑><笑>そこは伝わると思います。<笑> で今日はこんな感こでお前言うたらな。<笑> もう市長や知事や、もう怒るよなのいや怒らない だ, らだって、わきあいは多分やっぱ微笑ましくてチラシも絶えたのけ、大丈夫そ う, <笑>そうですよちなみに今、バーベキューを、はい、していました当時、はい、会長のね会 長, で会長のからい で, で今日はここに止めさせていただきます<笑>はいすい、うん、ません、はい、<笑> ボ, スボス宣 伝, 宣伝いいですか宣伝いいですか えー、今度の10月の22、23高松のモンサノの里で、えー、フェスタコロナ明け初めて、えー、イベントをやります。はい、皆さんどうかお越しくださ い, <笑>よい。よろしくお願いします。<笑>お願いします。<笑><笑> 若干酔っ払ってますね、なささん。ぜひ、お越しください。お待ちしております。<笑>